日常プの食詠んだ日ようこそサビ本日はルチらンではごゆっくりお楽しみくださいファミリマート冷やして食べるこだわりなめらかクリームパンを食べたいと思います、ね、んこれパンコーナーじゃなくてシルドフレーバートコーナーであったんですけどなぜかとドのシ気になるん冷やして食べるクリームーとホンに冷やすくなるのかなみたいに煮込のところはただあるのですが今回はどうなのかなで、中身は こんな感じです。カスタードじゃないですね、これ。では、いただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。ポイントにな確かにミルク感があって美味しく、パンケーキがふんわりしてるんですよ。やっぱり冷やすと何がこ困るのかっていうのは、今一つよくわからないんですよね。 なのでん食べ比べてみないと何とも言えないという部分がありますがクリームパンとしては美味しかったのでこちらも点数とさせていただきますホイップと一緒思ったのですがカスタードでない方もいいですねご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです、えー、お楽しみいただけましたがもしそうでしたらチャンネル登録コメント高評価よろしくお願いしますではまた次回の演目でお会いしましょう